陸上女子三段飛び森本真理子が13メートル53。2試合連続室内日本新ジャンプで好調をアピール、チェコ室内。2月2日、チェコストラバで世界陸連を、室内ツアーシルバーラベルの、チェコ室内柄が行われ、女子三段飛びに出場した森本真理子内田建設 A、C が13メートル53の室内日本新記録をマークした。 昨年10月に屋外で日本歴代2位の1 3ル8 4を飛んでいる森本は今年の年明けから欧州の室内競技会を転戦。1月22日にルクセンブルクで行われた競技会では1 3ル3 8の室内日本新記録を樹立していた。森本は1回目にファウルの後、2回目に1 3ル5 0と自身の日本記録を更新。 3回目、4回目は踏切が合わず記録を残せなかったが、5回目に13メートル53とさらに記録を伸ばし、全体でも3位と検討した。校長ぶりをアピールするとともに、8月に行われるブダペスト世界選手権への出場に向けて、貴重なポイント獲得となった。